まあ、例えば、まあ、先ほどの話は一つありますよねでもう一つは紐紐例えば1本の紐もありますでまあ素粒子でいいもいいですよ磁石でもなんでもいいですよその作動するのがその糸の先一ぽにありますでそれが動く動き出すと。 その洋服を作るなんでもその く, るくるくるくるくるこ う, こう動いてですね、まあ、洋服ができてくるとかですねまあ一本じゃなくても二本とかねこっちから行ってこっちから行ってこうなんか紆余してこう洋服ができてくるっていうのも一つの方法ですよねああのー コメントをいただいてますけれどもあの反対派の方はいいですそういう考え方であの別にあの好きなように言っててください私は本当に真面目で真剣です<笑>、はいまあ、一つずつ私の考えとしてです、ね、発表しているだけの話ですのであの反対派の方もそれはそれであのいいのではないでしょうか はい、まあそういうことは、あのー、ば、ま、か、あ、なのではないかなと、まあ、進んでいない状態なので、それはそれでいいのではないでしょうか。でも私はですね、あのー、先を見てですね、あのー、そういう考え方に、こう、なっていますので、あのー、できる時が来たらですね、ねやるっていうね、感じていますね。はい 応援にあのー、ええー、ばでも何でも言ってくださいはいも う, そ れ, そ, うそれはその方であのーうん、マイナスですのでねあの言っとけますけどはいうんもうマイナスの方はですねあのー、どうなるか分かんないですよ<笑> 私はもう高次元に向けてその次元のですねそのあの何ですかあのもう一気にもういっちゃってるのでもうここからその空間のですね次元のその外側をですねあの行くっていうふうに考え方にもなってしまっているのでもうそれはもう もう曲げられませんし変えることはできませんっていうことですね。はい。あのバカじゃないのっておっし ゃ, っ る, っしゃる方はそれでそれでそれでいいんじゃないですか私は知りませんよっていう感じですねそういう方々に対してはですねあのー、ねす、うん、っていう感じですね。 私はもう可能性があるんだったらもうそういう方向性にですねもう進 み, 進みたいと思いますのでまあそうですねタイミング、えー、ないしは機会そういう機会がですね必ず訪れると思っていますので。 そんな感じですかね。ああ、はい。いや、とりあえず。